こんにちは、カクロです。動画にくっつけるサムネイル画像のコツについて今回ご紹介します。動画が作成されると YouTube にアップする際にサムネイル画像をくっつけます。自動では YouTube が適当に選んだ3種類のサムネイル画像のうちどれか1つを選ぶんですがおすすめはカスタムサムネイルで自分が作ったサムネイルを 貼り付けるのが一番いい方法です。カスタムサムネイルだと自分の伝えたい内容、こういう感じで文字を入れることができるので、新しく見てくださった方が、このサムネイル画像を見て、その動画を見るかどうか決めることが多いと思いますので、ぜひカスタムサムネイルで YouTube はアップしてください。サムネイル画像は、 雑誌で言う表紙みたいなものなので、本屋に行った時にパッと見た感じ、その雑誌を撮ろうかどうしようか、結構迷う場合に、そこにキャッチーな言葉がついていると、手に取ってもらいやすいっていうことになると思います。YouTube の場合も一緒で、ここにいかにキャッチーな言葉で伝えていくかっていうのは重要です。雑誌と違うところとしては、 画面の大きさが全然違って今 YouTube 動画を見てくださる方の半分以上がスマートフォンでご覧になりますスマートフォンの小さい画面で見た時にその中で文字数を伝えるのにはこんな感じで少し大きめの字で短い言葉で伝えた方がパッと見その動画を見てみようかなと思ってくださる確率高いと思うんですね小さい文字でだらだら書いても スマートフォンで読みにくいので、たくさんある動画の中で、それを見つけて、一個一個小さい文字読むっていう方は少ないと思うので、いかに短い文字、少し大きめの文字で、キャッチな言葉で伝えるかっていうのは、かなり重要です。サムネイル画像に選ぶ画像も結構重要で、私の場合、顔を出して動画をやってるので、この顔のあるサムネイル画像の方が、 あとあとブランディングしやすいと思うので顔出し動画をされている方はこんな感じの表情がわかるサムネイル画像の方がいいと思います画像を選ぶ際に自分の表情を見ながらこの表情でも結構アクセス数変わると思いますのでこの画像選びも結構重要だと思いますあとサムネイル画像で使う文字のフォントの種類の選び方も結構重要で 優しい感じのフォントの種類だったり、カっちりした感じだったり、フォントでこのサムネイル画像のイメージ変わってくるのもあります。できれば、これ私撮影した映像から切り抜いて使っていますが、本当はこの人間だけ切り抜いて背景は違うバックでサムネイル画像を入れた方がいいんですが、ちょっと私の場合、時間短縮でもうそのまま画像を使っていますが、時間がある方はサムネイル画像、この 人の部分を切り抜いて背景変えた方がいいと思います。それからサムネイル画像の色彩、色についてもできるだけ注意した方がよくて今まで自分が上げてきた YouTube 動画を見てできるだけ毎回違う色の色彩の方が見てくださる方にあ、新しい動画出たんだなという感じが伝わるのでこのフォントで使う文字の色なんかも気をつけた方がいいと思います。 サムネイル画像は YouTube 動画の再生回数に大きい影響を与えている要素の一つだと思いますので、いろんなサムネイル画像でアクセス数の違い、いろいろ体感すると分かりやすいと思います。いろいろチャレンジしてみてください。こんな感じで YouTube 動画の作成にお役に立つ情報をまた配信していきますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではー。